は<笑><笑>はいどうも皆さんこんこ ち, ちですということでまず関係ないお話からねさせていただこうかなと思うんですけども先日「ヴァイオレット・エヴァーガーデン」をですね僕見ましてですねネットフリックスで見ましていやーあのアニメ最高だね超泣きました。ということで関係ない話は置いといて、えー、今日はですねなんと。 鬼滅の刃遊郭編の刃編ですね最新情報が入りましたよということでちょっと今日のね朝話題になっていたんですけども今日はですねその最新情報をまとめてきたので、えー、そちらをお話ししていこうかなと思うんですけども、えー、ヤフーニュースの記事をですね、えー、今回ちょっと引用してねお話ししていこうかなと思うんですけど、はい、こちらアニメ「鬼滅の刃放映権」をフジテレビが えっと、そして第二期は10月放送スタート内定へということで嬉しいお知らせと悲しいお知らせが二つね入り混じった状態なんですけども、まあ、こちらの記事をですね今回お話ししていこうかなと思うんですけどこんな感じでまずはですね遊郭編の前にですね劇場版鬼滅の刃がですねアメリカでもう公開されたみたいでなんと初週末の興行収入が約22億円ということで日本並みに大ヒットしてるね<笑>なんか一週目の外国語映画の興行成績 ととととししては歴代1位を塗り替える結果となったいいうことでこででちらら素晴らしいですねそしてねアメリカ以外の海外でもなんか公開されているみたいでなんと日本国内でも400億円間近ということみたいですねいやーこちらですねちょっと気になって調べてみたんですけどこんな感じですねあと 0.3 億円ということでもうそんなにということで日本国内で も, もう本当に400億円まあ今週行くんじゃないかなっていうレベルですね。すごいこちらすごい とということなんですけどなんとロサンゼルスではこんな感じで「鬼滅の刃」のこのラッピングっていうんですかね電車が走ってるみたいでなんかえなんかずるくねっていう日本国内よりちょっと盛り上がってねっていう。 ちょっとこれ関係ないんですけどちょっとずるくねえっていう話でしたそしてですね続いて遊楽編のことなんですけどさ無限列車編の続編にあたる遊楽編はですね今年10月からフジテレビで放送されることが内定したそうですまあこちらアニメ制作関係者のインタビューで分かったみたいなんですけどまあそうですねまあ嬉しいですねまずはねそしてですね えー、第1期の放送はなんと東京 MX が行っていたということで、まあ、以前からフジテレビが『鬼滅の刃』のアニメ放映権を獲得するのではないかと、まあ、言われていた、まあ、僕もね思っていたんですけど、まあ、フジテレビになったということで第1期のアニメを最初に放映したのは東京 MX でした。えー、そしてて映画の大ヒットに湧いていた去年 10月にフジテレレビでで土曜プレミアムといいう形で特別編を放送していましたまあこれはね僕も見させていただいたんですけど、まあ、確か3本ぐらい第1期の内容を、まあ、公開してたっていう感じなんですけど、まあ、これがですね 15% に近い視聴率を叩き出しているということで「鬼滅イコールフジテレビ」のイメージが、えー、視聴者に着手しましたということで、まあ、僕もね、まあ、この辺りからなんか第2期フジテレビでやるんじゃないみたいな感じで思ってたんですけどまさしくそういう結果になりましたね。 そして今回なぜフジテレビで悲しいお知らせなのかと言いますとですねキー局に放映権が移ることで大きな力が働いてですね原作が忠実に再現されないのではないかというファンの中で懸念があるみたいですね、まあ、僕も正直これに関しては僕もちょっと思っていますね。あのの約束のネバーランド第2期はですねフジテレビの痛み枠で放送されたんですけどもかなり原作を勝手て していていですねなんと最終回もかなりひどいようなね、えー、終わり方をしていてね僕はね最終回まで見れてないんですけどもうちょっとね第6話あたりでちょっともう 見, 見れないなという形で切っちゃったんですけど、うん、まあこれがですね、まあ、フジテレビでちょっと悲しいお知らせというかファンの中でその原作が忠実に再現されないのではないかという懸念もあるみたいなんですよね。ですがここでですねコンテンツビジネスに詳しいフリーライターの杉本さんがですねなんかこう語るみたいですね。 え次回作は「遊郭編」という表記になっていますが遊郭という売春を想起させるワードはコンテンツプライアンスに触れる恐れがありますからそれを避けるために「鬼滅の刃」シーズン2といった表記でも良かったはずですとそれでも原作通りの遊郭編を、まあ、冠したということは従来通りの 原作のの再現を貫くという意思表示なのではないいいででしょうかと言っているみたいです、ね、まあだからタイトルからもう「遊楽編っていうのはまあ大人なワードなわけですからまあその時点で結構ね、まあ、テレビで放送するには現代のコンプラなのではないかとだけど「遊楽編という表記にしているから、まあ、そこでね 原作通りややってやるぞといいう意思表示ななのではないかとえー、この人はね、言ってるみたいなんですけど、まあ確かにそうだよね。そう言われてみればそうだよね。鬼滅の刃日記でもよかったからね、別にね。だけど、それを優、まあ、格編という表記にしたのには何か意味があるはずなのではないかと。 いいうことみたいですねさあそして続編の開始時期が10月に内定したということについてフジテレビに問い合わせてみると編成に関してはお答えしておりませんということで否定しなかったみたいなのでまあフジテレビで秋アニメ10月で確定ではないのかということみたいですね。ということでまあこちらのまあ記事が出回って様々なまあ視聴者の意見というか鬼滅ファンの意見がね飛び交っていたんですけど、まあ、ヤフーニュースのねコメントでねかなりまとめて くださった方がいらっしゃるのでねまずはこちら見ていこうかなと思うんですけどこんな感じですね不安要素でしかない最悪の結果になったまず一つ目フジテレビと日テレは他局以上に CM に時間を費やすため 通常24分の放映時間なのに対しフジテレビと日テレはそれより1分から1分半も短くなるということでまずは CM が多すぎて放映時間が短くなるということそして2個目今年の1月から木曜深夜のノイタミで放送された「約束のネバーランド」第2期において原作を大幅にカット改編しただけでなく最終回のクライマックスで止め絵でダイジェストにしてしまう最悪の結末をやらかした経緯もあるから「鬼滅の刃」 改変されれるる恐があとというこで2つ目は「鬼滅の刃」改変される恐れがあるということでさっきね僕がねちょっとお話ししたことなんですけどもそして3つ目目覚ましテレビなどでアニメに対して扱いがひどかったフジテレビが手のひら返しでバラエティなどで「鬼滅の刃」アピールが今まで以上にしつこくなるということで「鬼滅アピール」がひどくなるということなんですけどもまあこちらは別に僕は何とも思わないですけど4つ目表現が規制され黒い影や謎の光などで隠されてしまう。 ああまあ例えば血のひどまあこれはちょっとねまあ何とも言えないところなんですけどもまあ以上の点から考えてやはりフジテレビより東京 MX で放送されるべきだと放映されるべきだということなんですけどまあ確かにね僕も東京 MX だったらいいなと思うんですよ。東京 MX はやっぱり第1期放送でなかなかまあ素晴らしかったので東京 MX でいいじゃんと思うんだけどまあ裏でね これがねちょっと動いちゃってるんですよ。 だからまあそれは仕方ないことなのかなと思うんですけどまあね今更ね東京 MX でやるべきだって言ってもねもう多分フジテレビでね決まっちゃってるんでこれはもう視聴者が何と言おうと多分これが動いちゃってる時点でねもう僕はたちは何もできませんよという感じなんですけどまあこれに対してね前向きなね捉え方をしてる方もいらっしゃってですねこんな感じでとにかく原作のストーリー通りにいつも通りに丁寧に仕上げてくださいませ楽しみにしています頑張って u f o テーブル様ということでこのように、えー、u f o テーブル信者が、えー、かなりですね前 前向きな意見をね、えー、発信しててくださってるんですけども、まあ、僕もちょっとこっち寄りの意見ですねなんかもう嫌なところをバンバンバンバンなんかさ言うよりかはもうとりあえずさ「鬼滅の刃」は10月に放送されるっていうことがさ決まったことが僕は嬉しいし、まあ、そもそももうどこの曲でやるに せをさ鬼滅の刃がさ第二期やってくれるっていうことが僕は嬉しいのでまあ、正直まあ、なんか文句言っても変わる部分ではないしまあ、こういう前向きな捉え方でいいのかなと僕は思っていますよまああとはねフジテレビ側もね規制したらまあ、大炎上するっていうことは分かってると思うんですよだからね余計なことはねあんまねしないとは思うんですよね僕もまあ、ここまで大人気コンテンツを 我が曲でやらせてくれと多分フジテレビ側から言ってると思うんでそれであの大炎上させるみたいなことはさすがにフジテレビもね曲に関することなのでやらないんじゃないかなと思うんですけどまあ僕はちょっとその辺のねテレビ業界に関してはあんまり詳しくはないのでまあわからないんですけどまあ僕としてはまあ第一期通り普通に放送してくれれば嬉しいなと思ってますもうそれ以上何も足さなくていいし 何も引かなくていいです。はい。ということでね、えー、次回はですね、鬼滅の刃の上限の鬼のね、声優予想まとめね、えー、そちらをですね、まとめをね、やらせていただこうかなと思うんですけど、まあね、ぜひぜひ次回もね、皆さんご覧くださいということで、えー、今回の動画いかがだったでしょうか皆さんのね、えー、意見なんかもね、ぜひぜひ、えー、コメント欄なんかにねよろしくお願いいたします。そしてですね、えー、チャンネル登録、高評価なんかもね、ぜひぜひよろしくお願いします。ということで、また次回の動画でお会いしましょう。バイということで、 今日の雑談はありません。